私たちのオリジナル曲で日本の和風観測をテーマにしております踊り子たちの荒々しい動きであったりみんなを引っ張っていく船長の姿そして掛け声を笑顔に注目しながら楽しんでご覧ください リ気をつけて はいいか我らが力の見せ場か